皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月6日、第3回バトエン大会、マイデッキバトルが終わりました。ランクインされた方はおめでとうございます。やはりボーダーラインは4000ポイントを超えてきましたね。私は3320ポイントで終わったので、全然惜しくありませんでした。 今回のバトエンポイントは1万5000くらい稼げてました。これならバトエン景品もいっぱい交換できますね。残念ながらこれでコンプリートというわけにはいきませんでしたので今後もまったり貯めて交換します。今週のエピソード依頼帳に破壊編の最後の敵がいましたがさらに楽になってますね。これなら時間切れになる可能性もだいぶ下がったのではないでしょうか。